さなんか思うんだけどやっぱ女子ってさされてもねえ痴漢されたみたいな気持ち、うん、やっぱね私もそ う, そうどんなレディーにもあるからあるあるそのこっちが過敏なのは分かってる、うん、でも夜道で足音聞こえたらビクッとしちゃうし、うん、なんかその良くも悪くもみんな私のこと抱きたいと思ってるんでしょっていう勘違いをね<笑>あー女子女子<笑>勘違いだって分かってるもでも勘違いをね持ってんの<笑> でもこのメんルにうほんとにね男女ともにそうなんだと思うあのささっきさ歌っちゃったさ、うん、そのもしかしてだけどだけどさなんか<笑>「誘ってんじゃん」って男子がさすぐ思っちゃうのと一緒でさこっちもさその妄想持ってるんだってあ「抱こうとしてんじゃないの」のね、っつって「<笑>狙ってんじゃないの」っつって「私の処女マ狙ってんでしょ」って。<笑>バカだってわかってるよあのドボロ 同じよ私たちでも思ってるんだなんねすれ違いは生じてますがそうで私たちだって、うん、女という形を持って生まれてドブロックしてるんだっていうことをもしかしてだけど<笑><笑>もしかしてだけど<笑>